北京五輪、スーツ規定違反、騒動から1年、測定方法は変更の違反は、倍増。高梨沙羅は1月に、再違反で取材に答えられず、痩せちゃっていたのかな。約1年前、北京五輪で注目を集めたのが、ノルディックスキージャンプのスーツの問題だった。混合団体で規定違反とされて失格となった選手が続出し、試合の結果に大きな影響を及ぼした。その中には、日本の高梨沙羅もいた。 団体戦の一本目を飛んだ後に失格を告げられ、涙にくれる光景。それでも必死に2本目に挑んだ場面を覚えている人も少なくはないだろう。あれから一年余りが経ち、新たなシーズンが進んでいる。ただが、開幕前に解決へ向けた取り組みもあったにもかかわらず、問題は解消されていない。いや、むしろ深刻になっている嫌いもある。高梨の、再違反はウエストが2センチメートル大きかった。 女子に先駆けてワールドカップ開幕を迎えた男子は象徴的だった。第2戦目で小林陵優がスーツの規定違反で失格となり、開催地ポーランドの英雄ストフも違反。有力選手たちによる違反が相次いだのだ。その後も、スーツの規定違反は例年に比べ倍に上ると指摘が出るほど相次いだ。1月 7.8 日に札幌で行われた女子のワールドカップでは2日間で計5名がスーツ違反となった。 その中には、昨シーズンの総合チャンピオンであるマリタ・クラマー、小林ゆからが含まれる。そして翌週、ザオーで行われたワールドカップ第13戦では高梨・サラが失格となった。横川朝春ヘッドコーチが取材に対応し、ウエストが2センチメートル大きかったこと、大会を通じて同じスーツを使用していたことを説明した上で、その前は OK だったということは痩せちゃっているのかなと語っている。 高梨本人は取材に応じられなかったことにショックの大きさが伺える。測定はメジャーからレーザーに、実は今シーズンから北京での出来事を受けて測定方法は変更されている。立った状態で測定していたのを仰向けにして測定するようにしたこと。正確に測ることを目的に、メジャーからレーザー機器を用いるようになったことだ。これで問題は解消されると歓迎する向きもあったが、 今シーズンもまたスーツの規定違反が取り沙汰されている。目にすることができた海外での意見には、運営側のさらなる改善を求める声があり、一方で選手側に非を求める声も見られる。ダボダボスーツ。まず問題が起こる背景として、体のサイズは微妙に変わりやすいことがある。スーツは体のサイズから数センチメートルオーバーするのは認められているが、体が小さくなれば同じスーツを着ていても、 許容範囲から逸脱することがある。と言って、疲労などで体のサイズが小さくなっても、スーツのゆとりが規定以上にならないよう、そもそも体のサイズにぴたりと作る方法は選べない。その分、揚力を失って競技では不利になるからだ。またそうしたルールが施行されたことがあるが、揚力不足で危険だとされ、撤回された経緯もある。スーツによって揚力を増すことができ、飛距離を伸ばせるため、 スーツの重要性が認識されてから、スーツの開発が今に至るまで継続的に行われてきた。いわゆる、ダボダボスーツで揚力を得ようとしていた時期もある。例えば、長野五輪の頃のスーツと京都では大きく形状が異なることがわかる。ギリギリのライン、遠くに飛びすぎる危険性を考慮し、スーツへの規制が加えられた。それに対応し、新たなスーツが開発され、さらに規制される、という繰り返しが重ねられてきた。 スーツの体に対するサイズは無論のこと、厚さや素材も規制がなされた。素材については数値を定め、それ以上に空気を通すものでなければいけないとされた。空気がスーツの中にたまらなければ揚力を抑えることができるからだ。このようにスーツの開発と規制が繰り広げられた経緯がある。その事実が物語るように、選手の技術の考察は無論のこと、スーツ、道具は技術と並んで勝つための、 両輪と言って良いくらい欠かせない、重要性を帯びた存在となっている現実がある。しのぎを削る中では、決しておろそかにできないからこそ、ルールが変わればそれに対応しつつより、揚力を得られる、飛距離を伸ばせるスーツを、と、ギリギリのラインを追求する。扱うのは人間、また、グレーのゾーンに踏み込む選手がいるという指摘も時に出る。仰向けになる際に、スーツが上部にずれる形にすることで、 また下にゆとりがないように見せかけるなどの手法があるという。その指摘の内容はともかく、それもまた、ルールとのせめぎ合いでギリギリの攻防があることを伺わせる。ここまでを踏まえた上で、改めて北京五輪の混合団体を振り返れば、女子ばかりにスーツの規定違反が出たことを考えれば、ジャッジ側の運用に問題があったと考えてよい余地はある。ただ、そこから出発した今シーズンも、 根本的な解決には遠い。デジタルの力で測定することになっても扱うのは人間だ。計測の精度も人の手にかかっている以上、完璧ではない。そもそもスーツの開発はこれからも続いていくし、規制をかいくぐろうという動きが皆無になるとも言い難い。測定に限られる人数にも限界があり、また飛ぶ前後で全ての選手のスーツを測定するのも様々な点で現実的ではない。 例えば飛ぶ前に測定し、問題ないものはその印などをつけて認可済みとし、飛んだ後は問わないという方法も考えられるし、他にも考えられる方策はあるだろう。どれが唯一の正解とも言えないが、選手が納得する形でルールあるいは運用を考えていく必要があるのではないか。そうでなければ北京のような出来事が起こらないとも限らないし、悲劇を防ぐためにも、そこが鍵となっていくように思える。